ただいまご紹介に預かりました。高知県からやってまいりました。祭り屋と書いて、最愛を境踊り子隊と申します。よろしくお願いします。はい、えっと、四年ぶりの開催、本当におめでとうございます。おめでとうございます。こうやってやっぱり人が集まって、皆さんと、まあ、顔を合わせて、こうやって祭りができるのは本当に。私たちも心から感謝しを申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。 れよさこい祭りって僕ら踊ってめちゃくちゃ楽しんでますけどお客さん一緒にどこでもいいです手でも足でも体でも揺らしながら一緒に楽しんでいきましょうお願いします、えーえー、お願いしま す, しますあのでもあのカメラマンさんだけ 揺, 揺れるのやめてもらって<笑>すいません<笑>じゃあ2階席の人たちも元気出していきましょう い, しょ い, しょ い, しょいけますかそれでは参ります Come、yeah. here! you、oh. へ寄ってくる焦げ、えー、りゃええやろ祭りやろ、えー、うどんがとさの最悪きれ これが俺らの祭りだけ